病院に患者さんが行くんじゃなくてあなた自身を買ってもらうとかですねあなたの名前で集客できるようになるというそういうふうなことを目指さないといけないんですねなので今まで病院で習ったことだったりとか養成校で学んできたことということをやっていった延長線上に独立対応で成功できるということは絶対にないですだからあなたがやらないといけないことは何なのかっていったら自悲で通用する治療技術と慈悲の患者さんを集めるというふうなことのこの2つをまずですね他 の, の人たちも引き入れないといけないという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 どんなに著名な先生でもの中でも書籍でもはあり、わからないんです。これはですね。実際に独立開業した人だけがわかる中身ですね。で、今回ですね。その中身をですね。私、藤井翔、今まで、えー、日本全国1000以上の理学療法士の独立開業を携わってきた私がですね。させていたました。今回これをいろいろそれぞれご説明いたしますので、えー、いつかは独立開業してみたいな。いつかは自分自身の腕で振っていきたいなと思っている。先生は是非<笑>ですね。このチャンネル、普通に11時から概要欄のチャプターにリンクチェックしてみてください。<笑><笑><笑><笑> 以上です。